号外、昭和17年1942年9月16日、〇〇町方面委員常務委員〇〇より各方面委員どの。方面委員連成会開催の件。表記の件に関しては、〇〇地方事務所よりの通帳もこれあり候については、先により打ち合わせ会開催候上、ご出席あいなりたく、 この段及び通知騒動なり、期、1、日時、9月17日午後2時、1、場所、まる町役場、連生会員注意事項、1、気象、就寝、食事、その他一切時間を均衡し、規律を守ること、2、連生会員は係員の指示に従うこと、3、 各自、室内の清潔整頓に留意すること。4. 下記を厳重に注意すること。5. 就寝の際は必ず消灯すること。6. 外出の場合は必ず係員の承認を得ること。